伊藤絆まつりへ お,、ま、お集まりの皆様どうも菅伊沙内連関東でございますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいご紹介にもあった通り私たちは高知県が本部にありますそして全国の仲間たちと<笑>いいよが来てほしいいいよよこいいいよさこいという気持ちのよさこいを踊らせていただいています本日披露させていただきますのは 五竜という5つの竜の踊りですこの踊りはですね2011年3月の大震災そこで日本全国が元気がなくなっているとそういうそれを感じ取った国ともすが先代の国ともすが先生が日本中をこの五竜の踊りで元気にしたいっていう気持ちを込めて構想した踊りですそれがこのコロナ禍を経てやっと皆様の前で何度も踊らせていただいております 今日、この3月11日にこの五流の踊りを踊らせていただけるということはきっと何かのご縁があるのかなと思っていますここにいる皆さんの心だけじゃなくて遠くの人世界の裏まで届くように気持ちを込めて踊ります皆様どうぞご声援のほどよろしくお願いいたしします。よろしくお願いします 何<音楽> 拍手をよろしくお願いします菅伊沢苗園関東のメンバーでした大代表もお願いしますでは続いてご紹介しましょうこちらはプロム東京ダンスカンパニーレイカ組のメンバーでございますでは紹介しましょう2008年結成です今日は15名ほどのメンバーでパフォーマンします大きな拍手お願いします